とサムライズでーす。えー、本日は僕ザキと、えー、カメラマン編集担当のリッキーさんこの二人でお送りしたいと思いますよろしく<笑>お願いします。すみません本日はお邪魔いたしました、えーえー。まあなかなか異色の取り合わせのような感じですけどね。そうですね。今回はなんとあの普段キャストで出ていただいている方がまあザキさん一人ということ で, <笑>人とことで今回はこの裏方である僕がち ょ, ちょっとカメラの前に出てしまっているんですけども<笑> ま, あまあ何もそれだけっていう理由ではないんですけど、はい、まあ本今回ですねあのリッキーさん こうやい て, ていただいているのはですね、まあ、あの今回はまたちょっと考察をつ行いたいと思うんですけど、はい、その作品がですね「仮面ライダー」なんですよ。いい「まあ、仮面ライダー」といえば、ね、リッキーさん大好きです。大好きここぞという時にまあこの企画を持ってこさせていただいておきまっというところですね、まあ、今回はです、ねはいあの「ブラック RX」のですね、はいはいはい、必殺武器「リボルケイン」という武器に対してね ついにリボルケインに触れる時が。はいはいはいはい、まああのリボルケインってやっぱ拳銃の武器じゃないですか。そうですね。まあはい、はい。なのでまあ我々としても盾やってる人間からしても考察のしがいがあるんじゃないかなと思いましたね。<笑>なるほど。それは興味深いですね。はい。まあ、はいはい、じゃあリボルケインの何を考察するのかと言いますとです、ね、はい。リボルケインってですねあのまあ劇中 RX が敵に。 突き立てた後に、うん、一連のモーションが入るじゃないですかいやそうですねリボルケインといったらあのです、ね、刺した後のモーションが、はいはいはいはい、あのモーションにたっぷり使ってカチッって決める、うん はい、あそこまでがリボルケン、まあ、あれこそがまあ RX の代名詞といっても過言ではないモーションだと思います、はいはいはい、あれはねなんか言ってしまえばヒーロー番組の最後の決めポーズもうそうですぎないのかなと思ってたんですよ、うんうんうん、まあそうだと思います、うん、ただですねあのまあ動きを見ているうちにですね、うん、この動きって実は すごい理論があって意味がある動きなんじゃないかっていう気がしてきたんですよほう。それには一つの仮説を立てる必要があったんですけ ど, なるほど、はいはい、今回はですねその仮説をもとにして考察を進めていきたいんですけどまずは、はい、そのリボルケインの映像を本日持ってまいりましたでおで、はいはい、それをまず見た後で、うん、仮説を皆様にご説明して考察を進めていきたいと思いままますすわわかりしししししたた、はい、といいいいうわけで本日はよよろろくくおお願願いいます。 はい、これはあの仮面ライダーの第二話ですね。ほ う, ほうあまあ本当初期の初期ということで、うんうんうんうん、まああの初めて RX のリボルケインの動きが公開された。なるほど。はいは い, はい、はいまあ、初期の映像にまずはフォーカスして見てみようと思うんですけど。はいはい、じゃあちょっとまず映像を再生いたします、ね。はいお願いします。おい。あーかっこいい。<笑><笑>なるほど。 一回目はアクロバッターに乗りながらなんだな い, <笑>いきなりすげえことやってますてここはいも う, もうこれですよこれですねこれですねここの火花<笑>これよものすげえエネルギーがこれでここですよ ね, ここすよねそうそ う, そ う, そうはいはいシャキってやって けどうんうんうん、一血と言われるダイエット界隈でいやたっぷり改めて見てもかっこい い, かっこ い, いですねやっぱいいわはいはいというわけで、まあ、今見ていただいたんですけどまあ、はい、ここで、まあ、この RX のリボルケインは大変理論的で意味があるんじゃないかと僕が言い出したのはですね、まあはい、ある一つの仮説に基づいてるんですけど、はい、<笑>まあ動きを見てる限りですねあの… 最後の動きっていうのを考えたときに、リボルケインには一つ、まあ、特性があって、はい、やたらめったら重いんじゃないかっていう。ほうほうほうほう。これはまあちょっとね、フィクションの話にはなってくるんですけど、リボルケインってそもそも光が凝縮して、葉の部分ができてるっていう設定じゃないですか、ね。そうですね、そういう設定だったと思いますね。だからまあ、光が、まあエネルギーが凝縮された武器っていうことで、まあ、とんでもない破壊力を秘めてるとは思うんですけど、うんうんうんうん、でもまあ、そもそも光に重さなんてあるのかって言たらないじゃないですか。 まあ、難しい話になってきますけど、えー、そうなんでしょうね。うん、ただまあ まあ、ここはまあフィクションの話にはなってくるんですけどまあこの「仮面ライダー」とは別作品でまあウルトラシリーズにちょっと話が飛ぶんですけど「帰ってきたウルトラマン」っていう作品にですね光怪獣プリズマっていうのが出てくるわけです光怪獣プリズマこれもリボルケンと似てて光が物質化するまで凝縮化されたことによって生み出された怪獣っていう設定なんですよなんかまああそういう怪獣が似てる光の結晶体みたいなフォルムなんですけどこのプリズマがですねなんと体重が3万トンぐらいあるんですよ <笑> 3万トンだったかわかるけどまあでもなんか何万トンかあるんですよすごい重、ね、いわけですこいつ<笑>なんか大きすぎてなんか想像つかないだか光以外の物質があるのかはだったら分かるんですけど<笑>こいつ光なんですよ単純に単純に 光, 光が集 ま, 集まっただけの怪獣で3万トンそういうことですねだからまあまあその特撮設定でいくなら<笑>光っていうのは物質化するまで凝縮化されたんだったら重さが発生するんじゃないか はあなるほど。で、リボルケインはですよ、敵をぶち抜いたら確実に仕留めるエネルギーがあるわけです。はぁ、そうですね、うんうん。そこまで凝縮された武器は、まあ、小さい手に持てる武器とはいえ、めちゃくちゃ重たいんじゃないかなるほど。うんうんうん。っていう仮説を今回立ててみた時に、はいはいはい。重たいからこそ RX のあの最後のモーションが存在するっていう考察が成り立ってきたんですよ、僕の中で。はいはい、はい、はい。まあ、これどういうことかというと、まあちょっと。 RX の動作を一つずつちょっともう一回見た上で解説していきます、ねはい、まずここで抜きましたこうやって上に上げましたねそうですね印象的な動きですはい、はい、でまあ我々の、まあ、剣術とかね盾の世界でも刀を相手に突き立てた時って、はい、やっぱ肉に刺さるっていうのは抜くの大変なんですよああそうなんですね、はい、腕力で単純にグッて抜けるもんじゃなくてうん 後ろに倒れ込むぐらいのような勢いで重心をぐっと落とすことによって抜けるんですね。そうすると意外なほどスルッと抜けるんですよなるほどただここでリボルゲンがめちゃくちゃ重たかったらどうなりますかっていう いはい、はい、重心を後ろに倒してリボルケンが抜けたらガッシャガンって落ちちゃう<笑>なんかつかごと RX のどてっぱらにボーンってくるかいい<笑>かっこつかないそれはでそれが超威力持つ武器だったら RX はどうなっちゃいますかっていううんうんうんうんうんということはですよリボルケンが抜いた後働く感性の力みたいなのあるじゃないですかそうですねあれを逃がさなきゃいけないんですよ、うん、はあなるほど敵しとめた後はここに収めるじゃないですかた、ねうんうん、ただ抜いたばっかりの時はもう 重いいいいかからら、うんうん、まず収められる体勢に持っていかないといけなけだからこの第一段階に上に上げるんですなるほど抜くにも力が必要だからそれをその力を逃がすのにまず上 に, 上に抜けているとい上に手を動かして器用に上に逃がしたわけですなるほど力をこれで RX が右腕ごと上部に 掲げたことによってリボルケインのの力一一旦旦止まりまりす一旦ですでそうですね上に上げたらまあは い, はい、はいはい、上に上げたということは今度落ちてくる、ね、そうですね自由落下をして、ねはい、今度落ちてきたら、まあ、また落ちる力を何とかしなきゃいけないっていう問題に行き着くわけですじゃ、うんうん、続いてこの次の動きを見てみましょう、はい、今度はクルンとこの辺で回しといて左腕でクロスさせますそうですね、はいはい、つまりグッと落ちる前にちょっと手を回転させたことによってこっち側に逃がしたんです なるほどまた逃がすと力を、はい、今度はちょっと上って言われりから斜めに逃がすんですけどそしたら今度また来るエネルギーを今度左腕の RX の強靭な左腕で止めます<笑>はいこれでもう一回エネルギーがちょっと何とか止められたわけですねはい<笑>ここでようやくちょっと落ち着いてきた落ち着いてきたちょっと落ち着いてきたよかった最後<笑>つまりこの構えに行き着くわけですけどこの構えにもですねちょっと僕がおっって思ったポイントがありましてじゃあ続きを見てみましょう はいこうなってのここですはいはいここで左腕を構えてるのわかりますそうですねベルトに添えてます ね, すねはいはいはいリ、はい、ボルケインが重たいものを片手でここにとどめなきゃいけないああそうですよねうんうん、うん、ってことは重心そのものがこっち側にめっちゃいっちゃうわけで す, ですここで重要なのが左腕なんです う, ですうです。これは武術で、まあ、空手とかでもいい引き手っていうのが関係してると思うんです引き 手, 引き手はい まあ、引き手っていうのはどういうことかというと、例えばですね、右で制限突きを打つときって、はい、よくなんか、こう左腕を先に出してますよ。あーなんかイメージありますね。ねはいはい、なんかありますよね。で、その左腕を引くことによって右手を突き出す。ほほほほうほううほう。これはなんでかというと、なんかまあ、考え方として左腕と右腕は後ろでつながってるんです。はいはいは い,、はい。だから、左腕をっこっちに引っ張ったことによって右腕が伸びる。おーそれだけ威力がます。 はいはいはいはい、単純に腕力とかでいかなくても左腕をシュッと引くだけでも威力がスッと出るつまり RX にとってのこの左腕は引き手なんです引き手はい刀でも鞘から刀を抜き放って右腕でピッと打つときって、はいはい、左腕がおろそかになってたらなんか右腕抜いた刀のそのまま体が流れていっちゃう重心ああなるほど持っていけばいそういには鞘を一緒に引く手が非常に大事になります、はいはいはい なんか右腕でなんか技を打つ時っていうのは逆の手の方が大事なんですね引き手はなるほど、うん、これで押さえることによって軸がここの場合にとどまり無理なく威力のある手が打てるとなるほどあこの場合は、まあ、何かを打つとかいうわけじゃなく右腕で静止させる動きですけど、うんうん、でもやっぱりそこに大事なのは引き手 引、う、き、ん、だからこの左腕がかなりポイントなんです。こ、うん、の左腕はまあただ添えているだけではなくな、重心を右に行っちゃわないように。押さえて。そうそうそう、それ と, あと力づくで右腕でやるとやっぱ力に負けちゃうので、うん。体で支えるためにこの引き手は必要なんだと。なるほどっていうところで、まあこれでようやく今のダンクさん三つのポイントが終わり。まあアールエックスの方が納める。 できるるようになる、うんうんうん、リボルギアを収めることができるようになるということなんですね僕が考えてるじゃあ全てがまあその重いってい今仮説ですけれど成り立ってますけどの RX の全ての所作っていうのはその重さを逃がすために3段階ぐらい要する武器であるそうなんです重い分抜いた後収めるまでの扱い方が難しすぎると思う はあはあはあ、だから上に逃がし斜めに逃がしここでとどめるっていう3段階使わないと戻せないんです、うん、でも重いからこそ、はい、それだけのエネルギーが集まったからこそ 全ての敵に大ダメージを与えられる武器なんじゃないか な, なるほど刺した後のその動きでそのあリボルケインの強さっていうものの説得力を物語っているわけ で, っわけでだってライターキックに使われてるでしょ確かに RX と言ったら確かに RX キックって必殺技ありますけど、はいはいはい、結構 RX の必殺技といえばキックよりも結構リボルケインっていう印象が強いですね ね、こういった一応子供向け番組って言っちゃ失礼ですけどでもこういうのってやっぱなんかかっこいいっていうのを優先されるのかなと 思, う思いがちなんですけどそう で, す、ね、でもまあ多少なりともねその剣とか武術とかにちょっとかじらせていただいた自分から見てもあの動きって意味があるんじゃないかなこういうって思っちゃうぐらい絶妙な動きをしてると思うんですよ。<笑> なるほどもうそこはかっこよさだけを求めているわけじゃなく結構理にかなった動きをしているからこそ美しく見える、うん、あの RX の動きがそう体が美しいんですよ ね, いいねあれは美しい RX は、うんまあ、もちろんねリボルケイヴは重たいですなんて設定ないですけどそうですねうんうん、うん、でもまあそういう過程でものを見た時にはなんか別の楽しみ方があるなっていう気がちょっとしてくるんです そうですね。仮面ライダーブラック RX は言ってしまえばその前作の仮面ライダーブラックのまあ続編みたいなポジションの作品だと思うんですけど、はいはいはい、その仮面ライダーブラックと RX のその一番の違いってやっぱりリボルケインだと思うんですよね。ねあれがあるかな剣が RX になって初めて剣を持ったってい う, <笑> う, んうん、うん。まあ厳密に言えば後半の方でブラックサタンサーベル使ってましたけど、まあそれを放っておけばまあブラックの武器として。 剣ががメイン武器として出てて出きたっていうのが結構そこで一番の差別要素だなと思ってて そ,、ね、その一番の差別要素であるリボル・ケインをその強く見せるすごい武器なんだよって見せるのに刺すとか攻撃する動作で見せるんじゃなくて攻撃した後の 力を抑える動作でこの武器はすごいんだぜっていう風に表現するっていうその攻撃じゃなくて攻撃の後で見せるっていうこの面白さっていうのがやっぱこれはなかなか渋いですね。いやーいいやな今回はまた RX に対するなんかちょっと新しい見方ができて結構面白い、はい、<笑>まあなおリボルケインに限った話で、まあ、バイオライダーのバイオブレードについては触れないで ま, ましょうあれはもう軽いと思います違いますあの動き見てる限り体も違いますからブラあのバイオライダーは<笑>明らかにブンブン振り回せる<笑>ちょっとまた話が変わってきます、はい まあ、ただですねこの RX も物語が進んでいくことにだんだん RX 自身もリボルケンを結構軽やかに扱ってる場所を見られるそうですね結構なんかまあ RX も成長していくんでしょ<笑><笑><笑>まあでもその最終回のクライシスの工程を倒す時にもあの 一連のモーションをしていたのであ ま,、ね、まあ最後の最後までリボルケインはすごい武器であったことには変わりなかった、うんまあ、というわけでまあちょっとかなりうがった見方なんですけども<笑>そうですね、うんまあ、RX のリボルケインは重たいっていう設定を付け加えた場合、はい、あの動きは非常に理にかなったものであるというのが僕の結論でございますなるほどいやー面白い<笑>なかなか普通に特撮だけ好きで見てる 文にはそこまでなかなか行き着かないよね、まあ。普通行かないですよね。<笑>武術をなお知ってからこそのその視点っていうのはなかなかその普通では見られないのでいやすげえ面白かったよ、ね。より一層 RX がすごく見えたらっていうい。そうですね。すねまあ仮面ライダー今年で50周年を記念して、はい、まあブラックのリブート作があるとそうなん で, でそれが今月末に新しい情報が解禁されると、はいはいはい、まあ噂によってはまあ ビジュアルデザイン主役ライダーのデザインが公開されるっていうのですごい楽しみにしてたタイミングでこの RX の動画っていうのは<笑>もうこのオタクからしたらもう。 ちょっとモチベーシエンジンあっためといて<笑>に一気にバッていけるようになるには結構いいすごいいい時間をいただきました あ, ありがとうございますしか<笑>もまあリボルケインもねあの動きってなんか意味があるのかなあのかなっていうのはちょっとまあ長年思ってたんですけど近頃になってようやくあもしかしたらこういうことかなっていうのをふと答えが出たっていうので、うんうん、このタイミングでちょっとやらせていただいたそうですね。このリブート作に、まあ、RX の要素まであるかはわからないですけれどまあ前作の「ブク ブラックまでの要素なのかもし れ, れないし、<笑>まあ、もしくはその石森章太郎の書いていた漫画版の方。 かもしれないし、はいはいはいまあ、そこはまだ全然情報が解禁されてないんで現段階ではわからないんで す, けどそうです、ねまあブラックにとどまるんだったら、まあ、じゃあサタン・サーベルの考察も続くまでやりますからお<笑><笑>や<った><笑><笑>決まったらじゃあ次はサタン・サーベルが待ってるかもしれな い, <笑><笑>い、まあ、ということでわれわれとしてもその11月後半 の,、ねあのはい、情報公開を楽しみに待ってそうです、ね、めちゃめちゃ楽しみです。はいはい、というわけで本日はです、ね、この RX のボルケンについての考察でございましたどうも、はい、どうもありがとうございました。